自民党の悪事と、統一協会のカルト。八王子は悪事とカルトの街で、市民は皆、最悪の生活を強いられてきた。これではいけないと思った八王子の市民は多い。一つの八王子の市民の会が動き出した。2023年の地方選挙に合わせて、選挙候補者に、 ジェンダー平等のアンケートを取ることにした多くの候補者から賛成の声が返ってきたところが自民党の候補者はただ一人として回答を寄せた者はいない羽生の統一教会の汚染に苦しむ八王子の市民少しずつ立ち上がる市民が増えていった羽生と統一教会は市民に対して 必要に妨害をした。しかし、ついに八王子市民は去った。